どうも、皆さん、どうも、こんにちは。やるのがうのです。す。よろししくお願いしますあ我慢さんにね、えっとええ、今日ちょと事前にもちょっとお話しさせてもらったんですけど、よくあのその組織風土とか、うんあの、文化とかって言葉が最近ま出てくるんですけど、うんあの、よくね、経営者の方にたまたまたまに話すると、いや、高木さんね、文化風土っていうけど、が、まあ、そんなのすぐね、経営に、人がかかんないだろう。うん だから、そんなあの長い時間の話をしてるんじゃないと、俺は経営者だから、すぐに成果を出さないといけないんだって言われる方がいるんですけど、その辺はど う, いう感じらまあ、まずね、日本人って X が好きですよね、CX とか言いますけどああの、結局ね、私はそういう難しいことではなくて、結局トップがどういう会社にしたいかということだと思うんですよ。でそこに意思が結局現れて、それがフードということに変わると思うんですね。 で、会社の、まあ、我が社のことで言うと、その、会社の根本精神っていうのは経営理念にあるわけですね。で、経営理念っていうのは、不益なもので、変わらざるもの、うん。その上に流行という時代の変化、市場の変化を捉えていきながら戦略を打っていくということなんだと思うんですよ。で、結局指導者、我が社で言うとですよ、指導者っていうのは、うん、指を、普通ね、指を指す、導く 指, 指導者ですね。で、志す指導者ですね。うん、で、三つ目は、 始めるなんですよ。だから、自らが、トップ自らが始めれば、フードは変わっている。だから、例えば、よく言われるんです、私。挨拶でもね、いや、日本総裁よく挨拶皆さんできますね、うん、と言われるでしょ。それはそうですよ。それはできない。話はできないんです。社長がしてないんやから、それはできるわけないじゃないですか。という話なんですよ。社長がしたら役員はするし、役員がしたら部長はする。みんな連動して、間違いなくしていきますね。 そういう率先推翻していけば、会社の雰囲気っていうのは、まあそういうふうに変わってくるし、風通しっていうのも非常に大事にしていて、縦と横と斜め、この風通しを良くすることが結局、まあ変化への適応力だとかスピード感、こういう、まあ印鑑っていうのも、でもそんなさっさとババババ、いや、バババって怒られますけど、<笑>さっさとやれゃいい話なんですね。だから、まあ最近、こう言葉上アジャイル系とか言ってますけども、 結局正しい答えっていうのは経営には絶対的にはなくって、やってみて、ダメだったら、軌道修正すりゃいいという考え方ですよね。うん、だからう、ねうん、だから、あの、ま、そういうあの、トイレなんかでも、うん、僕びっくりしたんですよ。トイレ行った時に、あの、スリッパ、普通ね、廊下歩くじゃないですか。そのままトイレもそのスリッパで行くんですよ。<笑>で、そう、トイレがすごい綺麗で、匂いがしないんですよ。うん、あそうですか。<笑><笑> <笑>皆さんね、すごい綺麗です、ね。毎日朝、会社は全部1、1回から5回まで全部、社員全員で掃除してます。で、朝礼を8時50分からして、社勤を言ってます。それね、僕もね、トヨタのね、あの、師匠に言われたんですよ。会社になって、自分の会社はお前掃除してるかって言われたんですよ。吉野し生、せん。掃除のお子さんはしてます。そんなことだからと汚れるんだって言われたんですね、人間、自分で掃除すればね、汚さないと。<笑>だけども、人が掃除すると思うから汚すんだって言われて。 同じですよね、だからあの、うちでね、よく言ってるのはねあの、共通の価値観って言われるじゃないですか、か高木さんにも指導してもらってえ6年かな、6年だって今、今はもう、えー、手放しになりましたんで、今8年ぐらいなんですよでずい随分辛抱してね、あのそて指導してもらいましたけど、情熱と能力と考え方の中で、やっぱり考え方をもうすごく重要視してるんですよ。で情熱と能力っていうのはこれ下手にね ものすごいありましたらね、逆方向行ったらえらい話ですわ、真逆の方向へ走っていってしまうので、まず考え方を会社の考え方っていうことに、ここは経営理年ースできちっと合わせる、全社員が合わせる。うん、その上に展開として、能力と情熱、パッションが働いてくるというふうにしないと、これ、真逆行ってもらったらですね、かけるマイナス100でいきますから、もう取り戻しがもう大変なことになるということですね。だからそこが非常に大事です こととがまあフードっていうここにの前ちょっと、ね、お話した時にああのまあ、いろんなパッケージ出されてるじゃないですか、うん、あの製品というか、はいはい、それで、まあ、その話になった時にそのもっと出るわけじゃなくて、うん、やっぱその日々の改善をしてっていろいろこうさっきの話だけどこいろいろ こうやっていっててい改善して、それが結果的にそう も, ものになったっていうね、お話をされてましたけどあ、まああの。改善と改革って話あると思うんですね。改善っていうのは多分時代の流れに乗っていきながら、現場型で改善していく。改革は多分時代の流れの流れを変えるというまのだと思うんですよ。で、それは下から出るものもあるし、トップからこ う, こうい う, ようなことをやろう。どっちもがこれ、でまあ、結局 R&D という形になるんだろうと思うんですけど、まあ、当社でいうとね、 やっぱ弱みを克服するという考え方ないんですよ。徹底的に強みでしょう。でないと弱みを克服しようとした瞬間に平均点になってしまう。うんうん、平均点になると薄まる。これが多分日本、まあ、私言うとなんですけど、日本の悪さ、なんか平均点いいよね、でもそれじゃ勝てないですよね、もう弱みはいいと、もう強みを生かせというふうにしていって、強みと強みを生かしていくこと、うん、して。 この先はカーボンニュートラルという話と SDGs。このき軌道に必ず合わせながら、いかにそこに ICT で本当に、本当のレベルで貢献できるかということを、やっぱやらないといけないという思いで、まあ当社でいうと環境だとか、ああ、保育だとか、子供子育てですね、うん、あるいは健康だとか、これもビッグデータもそうですね、こね。環境は1990年ですよ、うんで。ビッグデータは2009年ですよね。で、保育も2009年。これ<笑>、 まだビッグデータという言葉も全くなくて、膨大なデータが、これこそが本当は価値なんですよねって言いかけ、うん、言ってた時代があったんですけど、誰も賛同はしていただけなかった、当時賛同はなかったんですけど、まあそんなことに、やっぱ挑戦し続けるしかないんですよ、うんうん。0から1ですからね。1から2はできるんでしょうけど、0、1レベルはやらなしょうがないということなんですね。でもね、デジタルからこう入ってくる場合じゃないですから。うん こういう技術を使いましょうとか。あ、大嫌い<笑><笑><笑>あ。大嫌い。まず大嫌いですね。それがどうした、それはどうしたんですかっていう世界ですね。まずは手段ですからね。<笑>そうですね。いつもそ れ, はどうそれがどうないした、その方か、うん、それがどうしたんやっていう話なんですね。だから、こですよ、ねうん、だからやっぱりそれを、あの発案が、まあ、部下から出てきたときに、それをダメじゃなくって、そこに知恵を与えて、 やっぱりやってみようという後押しをしてあげないといけないと思いますよ。うん。ほとんどがなんか、そんなんやって儲かるのかとかですね、そういう風土が強いでしょ。そんなんやってみないわからないし、そんな保証はないですよ。だからそれもなんかの管理主義の弊害で、うん、我々のマネージメントもそうでしたけど、いわゆる管理なんですよね。 そそうそ う, そう管理主義だから、上はその管理することで、さっきのリスクをヘッジするっていうか、なんかちゃんと管理しないといけないっていうので、まあ、上からまた上から言われるみたいな話になっていて、で我々のマネジメント定義って、あのチームとか部下に成果を出させるのがマネジメントだってってで管理は仕組みが補えばよくて、まあ、こういう仕組みですよね、仕組みがあって、それを見える化されてれば、どこに問題があるかって分かってくると。であの僕も上司に、外谷さんに言われたのは、トヨタにおける信用とか信頼って何ですかって。 そしたら異常を上げることができる人間だって言ったんですよ。ク、うんうん、はそうだと、ねうん。だから隠しちゃうと、目みたいに異常は上がらないじゃないですか、ねですねで。仕組みがいくらあったって異常は上がってこないん で,、うん、で、そういうまず人作りをしていて、そうするとさっきの話、何でも言える環境、うん。で、何でも言える環境じゃないと異常って上げれないですよね。言った瞬間、何でお前そうなってんだって言われちゃうんで。だからそういうまあ安心安全地も含めて、うん、あの。 王者僕ね、特にこのコロナになって思うことは、やっぱりルールとかガバナンスとかコンプライアンス、これが強すぎますわ、間違いなく強い、でこういうことをしてると、本当はですね、ウェブとかリモートもいいんですよ、もうこういう業界ですから、いいのはもう100も買って、<笑>でもね、今、非常にも分断化が起きていて、そしてこの小さい枠の中で、若い人たちが、まあ、いわゆるこうコミュニケーションを図るわけですよ。<笑> ものすごく小さい枠の中で測ってるということは、ものすごくもっと全体的なとか、もっと想像力を持ってなんていうことは全然できないと思う。でしかも残業をみんな抑える、抑える、抑える。本当はやりたい子いっぱいいるわけですよ。もっとやりたい、もっとやりたい。で我が社で言ったら、もっとやれと。もっとやれと。だからそこはルールとかガバナンス、コンプライアンスを一旦もうちょっと外してあげないとダメですね。だから ISO90001、2万7000も取ってますけど、ルールのこの書類はですね、 どんどん破れと。捨てろ、捨てろ、捨てろと。でも、なくなったら、会社の中でみんなができるようになったよねと。だから、それが共通の価値観だ。高木さんがおっしゃる共通の価値観だと思うんですね。だから正善説なんですよ。えー、だから、今、ルールを作るというのは性悪説なんですよね。あね<笑>えー、ま あ,、ねだからあ、大企業、ね、から入ってきて、結局、説がはびこって、ルールで感じられるようにないんだけど。だから、ね、年末年始は、性善説で動いてるのかなってうなそうですね。正善説ですね。うん。 だから高木さんが、ね、いつもね、あのこの中でおっしゃるように本質という話が出るじゃないですか。やっぱりその本質ということを見つめていくとですね、そこに行き当たるんですよ、どうしても。だから今は当社で言うと IQ と EQ という話も先ほど喋ってたんですけど、IQ はもうみんな高いんですよで。いかにこの EQ というエモーションクオリティ、心の知能指数を上げていくかということが本当に大事だと思うんですね。で、これは、 結局、群れの中ではしか育たないんです。うん、群れの中で、まあ、ああいったことをですね、これをですね、まあ、当社にも大部屋張ってます。で、下、現場、現場で、え、いろやってますわ。で、いろいろちょっとこう、みんなが集まりながらですね、ああでもない、こうでもない。という群れの中でコミュニケーションができて、その中で感性が働いたり、五感が働いたり、想像力が働くから、新しいものが出だすんですね。それがない限り、そんな、新しいものって、 出ないと思うんですよ、うん、まあでもあのこれをねあの随分とあの高木さんに指導していただいておそらく6年ぐらいだと思うんですねで当社ででやっと6年目ぐらいで大部屋ができただと思います4年ぐらいは、えー、結構大変だったと思いますけどもう4年ぐらいの時にこれはちょっとなんとかしないかんと思って、えー、私も含めて常務だとか役員レベルを 実は2級かな、うん、に入れたんですね。そこで結構加速しだして、いや、これはまあ、会社として本気でやるんだということで、まあ、現場型から始めたから、どうしても緩かったんですけど、で、ある時から4年目から役員投入して、一気に加速して、そこから、まあ、そこから一気に定着したと。だから今はもう本当、みんな、まあ、朝、は朝礼が終わると、みんなやってましてね。 これやってまして。だけどねあのあの、例えばですよ。上からトップダウンドーンと落としたらするじゃないですか。逆に、うんあの。下からやらずに。うん、どうなったと思いますよまあ、や出たことはやれるでしょうけど、いやいややったかもしれませんね。ねうんうん、だ, かねだから、したかどうかはか。そうなのか。これアプローチとして、あの、俺らの経験値でですね、あの、下がやるじゃないですか。そうするとチームが活性化してくるじゃないですか。そうすると、それを上の人たちとか経営者を見たときに、あ、これってこうなるんだっていうので、ちょっと安心感が出てくるんですよ。 でそれでこうどんどんちょっと上にも巻き込みながらっていうふうにやっていくと、割とうまくいくなと思っていて、最終的にはさっきのガムさん言われたみたいに、もう上からこう巻き込んでいくっていう状態にすると、割と早いっていうか、定着もしやすいっていう感じかな、うん。だから良かったのは、やっぱ社員が笑顔が増えましたわ。うんまあ、間違いなく笑顔は増えてると思いますね。あとはトラブルが全くないんで、私が怒られに呼びに 来いっていうのはないですね、うん。それはまずなくなったから非常、ね、に<笑>いいんじゃないですか。今日も朝、あの別の会社やってたんですけど、そこまでそう言われてました。あの、高井さんね、最近ね、重大トラブルないんですよ。だから、あの、要は当たり前のことがこういう習慣化してきて、で、日々こう、振り返って改善していくっていうか、まあ、振り返るじゃないですか。振り返ることで、だいたいその、日常本来、こう、水面下に入っていくような問題が表に出てくるので、多分早期に検出できるんですね。 でそういうので健全性が保たれるっていうのはあるかもしれない。いやあのー、大部屋の時にですね、大部屋で別室だあ、別室か、まあ、オープンなところに、さこれが貼ってるんですね。事業計画。事業計画。特に非財務諸表ですね、まあはい非財務非財。非財務ですね。非財務ですね。非財売上とか利益はもう別の経営会議でやってますので、同じことやってもしないので、まあ、むしろ、えー、事業の、まあ、 進め方みたいなところが、だーっとあって言うんですね。で、そこを役員とか本部長クラスで、今日はここの授業をやろう。今日はここの授業をやろうということで、まあ、月に2回ぐらいですけども、順回、あの、そこで議論して、ちょっとこれ、どうなってんのとかにですね、これちょっとおかしいんじゃないのとかいうので、そこで議論してる。ああ、条例でやるわけじゃない。あ、条例じゃない、ね。<笑> <笑>それはなかなか。現場は毎日毎 日, 毎日。現場は現場は毎日。そこはもう本当の日々のタスクみたいな、日々のタスクですので、もうちょっと上の経営レベルでの、あの、うん、あれですね、進捗って言いますかね。壁の立ってやるああ立って。立ってる。てて<笑>結局、社長とかトップが、その考え方をその相場で事業部長とかにやっぱり教えてる。んだから、ある意味横でそれぞれはまあ生徒みたいになっていて、 で社長がこうこ、これはどういう形してるんだとか、これはこういう形した方がいいんじゃないかみたいな話の教育の場なん本当に壁に貼って、うん、その社長がですね、これ何々さんこれどうなってるんだっつって。本ポートに貼ってあって、貼ってあって、ジングリに向って、次はここだって回ってくるんですでそ。それがです ね, 結局あのあううね、報告書じゃなくて、事実が書いてあるから、おまかすせが聞かなくて、で、こ, こうなってるけど、これどう思うんだみたいな話で、これど う, どうすんのみたいな話と、会話で。 その時にいろんな人たちがまた、ここ何々君これはこうなんじゃないかとか、みんなでああでもない、こうでもないって言って、結局で、ね、教育されてる場合だなって僕は思ったんじゃない で, すかでもね、その時にね、あの、あんまり責めることはしないようにしてるんですよ。うん。うん。それは、あの、責めるようにしちゃうと、そうで、ん、すあの、良くなくって、そうそう、いやー、来週うちの番だからね、みたいになるわけですね。そうじゃなくって、やっぱりそこに知恵を貸してあげると。もっとこう、こ う, こ う, こういうふうにした方が、うん いいと思うよということを役員とか、まあ、私もそれをプラスアルファを超えてあげるということによっていいんじゃないかと。まあそういうふうにしようとう。だからあんまりネガティブな発言をですね、どうしてもそうそうだんだんこうね、<笑>なんか取り繕ったようにね、んか資料がそうそうそうなる そ, そのための準備して、何のための準備だと。 いう話になりますから、そういう感じが、ね、それはやめたほうがいいです、ね。それはや、れやらない、それともやらないほうがいいと思います、ね。だかその時には、まあ、その、<笑>エグゼクティブ系でですね、コーチングじゃないですけど、まあ、そういうのをちょっと学んでいただいて、やってもらってもしなと思いと、多分。経営者として、できるよされます。<笑><笑>まあ、多分、私、まあ、私の先代もそうですけど、やっぱり辛抱という、この。 文字辛抱とという言葉に尽きると思うんですね。だからどこまでの我慢できるかということが結局大事なんだろうなという気はします、ね、1972年もともと当社は学校から始まってるんですねで学校から 始, めて始まって滋賀県にコンピューターの学生を出そうとか人材育成が先でそれを受け皿として事業化している。 ということなんですね。その、まあ、一番はコンピューターの創造という、コンピューターという無機質なものを、創造というものに、まあ、価値あるものに変えていこうというのが、元々の1972年ですので、まあ、理念が高い。うん、なんかあの、社員に対するその愛情って言いますか、なんか、育てようっていう感覚が、やっぱり、その、僕の方が伝わってくる、ね。それはね、高木さんね、うん、じゃないですかそれは大企業は、そぐんですよ、基本的に。<笑> いい残るからこう出世するんですよ。<笑>うん、中小企業は違う育てて育てて育ててこうするんです。だから全く逆やとたうんですよ。そぐというのも。今それも、どっかの会社もそがれっぱなしですからね。<笑>でそがれ、そいじゃうとでも人いなくなっちゃうから、何かやろうとしたってこまもあるし、ありませんですよね。で でも、まあ、もとがね、優秀な人が大体は多いですから、まあ、そういうでも。なるんでもいと思うんですよね。中小企業そういうなら、無理です。は、う、い、ん、育て上げないと思うんです。ちょっと今日、あの、はい、すみません、あの、大井さん、ですね、あの、おねの方からのご質問が。受け付けられない状態で、ついにがて申し訳なかったんですけども。<笑>あの、今後も、あの、連携できますので、<笑>ぜひぜひ、あの、お互いに情報交換していただければと思いますので。 えー、よろしくお願いいたします。では、あのようの方はすみませんが、これであの終わりさせていただきます。どうもありがとうございました。